楽しまませていただきます麗しく輝く日本のさまざまな文化が永久に継続そして平和発展せしめらんことを願いよさこい発祥の土佐の高地で生まれたこの知恵を奉納いたします。 こ、は、の、い。Oh no. 改めまして大きな拍手をお願い申し上げます。さあ踊り子の皆ままたた お, をお願いいたし願す